皆さんこんにちはポリーナですで今日はなんと3月3月ではないですね今日はなんと4月の14日で昨日大雪が降ってた山梨県ですねで東京は大雨だったらしいよでここはね大雪が降っててで私は桜の様子をちょっと失敗になってしまってねまあ一応さくら元気だ 元気かなちょっと行ってみたいなと思います自転車でね だよわ下ですね、もう足が足がね抜いていますでさくらうわ<笑>落ちないようにでさくらさまはおお、うん、そうですねまあまあ元気ですよまあまあ元気なんだけどさくらさま元気なんですけど もうちょっとねなんか花が落ちて葉っぱが出てきましたねえ今回はもしかして満開にな れ, なれずにこういう風に<笑>落ちてしまうかもしれないね はがりもうね富士山もはっきりはっきり見えます。 そうそうですね、そそちらに行きましょうそこはね、その写真の有名スポットこの階段ですね今はちょうどいいかもしれない枝もなんかサービスそちらの枝もサービスしてあげたからちょっとそこに登りたいと思います チャンスだやはり富士山の景色はすごいですねしかも周りは大雪で大雪と桜と富士山あまりそんなによく見えないですよ。んね<笑> 時ね、そのちょっと手作業見かけました。まだちょっと近く近くまで行きたかったのに、そ, そこそこで無理でしたけど、今はちょっとすご姿を見かけないんですが、チャンスがあればですね、ちょっと手作業写したいかなと思います。まあ広いぐらい住むかもしれないね。<笑> もう全部ぬれてしまってで私と散歩はそんなに長くなかったけど、まあ、30分ぐらい40分十分じゃないのかな<笑>でこれでこちらの動画を終わりたいと思いますご視聴ありがとうございました